この動画を撮影している今日は2023年4月25日です。もうすぐゴールデンウィークです。ゴールデンウィークとは5月にある長い休みです。学校や仕事が休みになります。 今年は5月3日4日5日が祝日で休みなので土日と合わせると123455連休です5日間休みですもし1日と2日も仕事を休めばここも 土日なので、一、二、三、四、五、六、七、八、九、九連休になります。長い連休です。なので、ゴールデンウィークは旅行に行く人が多いです。旅行に行く人が多いです。気候もいいですしね。五月は暑くも寒くもなくて、ちょうどいい気候です。 ちょうどいいです旅行にぴったりの季節です。今日は日本人に人気の旅行先について話します。まずは国内旅行。旅行先として人気の都道府県。第1位はどこでしょう都道府県というのは 例えば東京都とか福岡県とか北海道みたいにこの一つ一つを都道府県と言います。日本には全部合わせて47都道府県あります。ゴールデンウィークの 旅行先として一番人気の都道府県はどこだと思いますか ?1 位は千葉県です。千葉県はここにあります。東京の隣です。皆さん、東京が1位だと思いましたか違います。千葉県です。 なんででしょうなんで千葉がそんなに人気なんでしょう千葉県といえばディズニーランドですディズニーランドは千葉にあります見てくださいここ東京って書いてますよね東京ディズニーリゾートという名前なんですが実は東京じゃなくて 隣の千葉にあるんです実は私たち家族も先月春休みに千葉にある東京ディズニーリゾートに行ってきました第2位はどこでしょう2番目に人気の旅行先は北海道です日本の一番 北にある北海道北海道は食べ物が美味しいです特に海鮮が有名ですカニとか魚とかイクラとか食べ物も美味しいし景色も綺麗です私も北海道に行きたいです次第3位は どこだと思いますか3番目に人気の旅行先は沖縄です沖縄は海がとっても綺麗な場所です沖縄は日本で一番南にある都道府県ですなので暖かいです例えば私が住んでいる場所では 7月くらいにならないと海水浴できません。海に入れません。5月はまだ寒いです。まだ寒いです。だけど沖縄なら5月でも海水浴やマリンスポーツが楽しめます。4位はどこでしょう第4位は 大阪です大阪はまず食べ物が美味しいですたこ焼きとかお好み焼きとか串カツが有名ですそれから大阪にはユニバーサルスタジオジャパンがありますなので大阪もとても人気がありますじゃあ今度は 海外旅行日本国内じゃなくて海外旅行海外の人気の旅行先を紹介します1位はどこでしょうどこだと思いますか日本人がゴールデンウィークに行く旅行先一番人気なのはどこだと思いますか予想してみてください 1位はホノルルです。ハワイのホノルル。2位はどこだと思いますか ?2 位はソウル。韓国のソウルです。3位はグアム。そして4位は台湾です。1位のホノルルと3位のグアムは日本人にすごく 人気のあるリゾート地です私は行ったことないんですけどいつか行ってみたいです2位のソウルと4位の台湾は日本から近いので行きやすすいです食べ物も美味しいし韓国や台湾の文化は日本人特に日本の女性にすごく人気です だから旅行に行にく人も多いです今日は2023年のゴールデンウィーク日本人の旅行先ランキングを紹介しました。今日はこれでおしまい。またねー